4週目、3番目の動画です。ここでは、えー、クイズライズと読むんですかね、を使った、ね、宿題、課題の作り方についてやっていきます。はい。じゃあ、まず、どんな課題だったか見てみましょう。えっと、クラスコードが、え何番だっけ。ここに置いた。はい。 こうやって、クラスコードを入れてみるんでしたね。皆さんもやってみたと思います。覚えていますか、ね、こんなクイズですね。はい。ね、ここに、ね、音声のファイルがあって、これを聞いて合う絵を選ぶ。ね、クイズライズのいいところは、絵とか 音声を、まあ、自由にね、入れられるということです。はい。では、作り方見ていきましょう。はい。じゃあ、まずですね、このウェブページに行きます。はい。えー、っと、まあ、検索すればいいですね。クイザライズ .com。ね。クイザライズ .com。はい。こんなページになります。で、えー、まずは、ね、スチューデントログインと ティーチャーログインがありますので、ティーチャーの方ですね。こんな画面になります。で、えー、まず最初はサインアップですよね。はい。まあ、Google でサインアップします。ね。じゃあ、私も初めてのところでサインアップしてみます。はい。ね。えー、と、はい、ティーチャーですね。はい。 これは指示に従ってやってくださいね。はい、こんな画面になりました。はい。で、あの、もう使えるものもあるんですね。いろいろ公開されているものですけれども、まあ、これは皆さんね、どんなものがあるかな。例えば日本語とかあるかな。やっぱり日本語もいっぱい作ってるものがありますね。うん。はい。 まあ、これありますけれども、まあ、これはいいですね。はい。じゃあ、まずクリエイト。ね。新しいクイズを作ります。はい。じゃあ、行きましょう。はい。こんな画面になりました。ここでクイズを作ります。ね。じゃあ、まず、クイズのタイトル決めましょうか。ね。えー、クイーザ。 サライズ、課題とかわかんないけど、まあ何でもいいですね。これはね。はい。で、ここにもなんか写真を入れたりすることができます。まあなくてもいいです。ね。で、ここに、えー、クイズ、ね、クエスチョンを入れます。ね、こんな画面になります。で、ちょっと説明しますと、ここに質問を入れますね。で、次に、 コレクトアンサー、正しい答えを入れます。で、他のところに正しくない答えを入れるということですね。ね、はい。ね、学生、ステューデントって書いて、例えばここに、ね、teacher、ね、とか、わかんないけど、なんだろう、ドクターとか。うん、ね、うん 例えば、一番簡単なのはこんなクイズを作れるわけですよね。はい。これを、例えば、ここでね、プレビューしてみます。ね。こんなクイズですよね。例えばね。はい。はい。で、まあ、これだけだったら、まあ Google、Google フォームでもできますね。はい。で、ここ、このクイズライズのいいところは、 えー、っとね、画像を入れたり、えー、音を入れたりすることができるわけですね。はい。で、画像を入れたり、音を入れたりするときは、オーディオ、use audio。ね。Uh, use image。こうすれば、えー、イメージ、写真も、うん、音も入れることができます。ね。はい。えー、じゃあ、ね、何でしたっけあの、さっきの問題は、 あそうですね。音を入れるんでしたね。はい。えっ、ー、と、音は私が自分で録音したものがある。ね。はいあ。皆さん聞こえないと思いますが、ね。私がホテルで働きますと言っている音声が入れました。これが問題ですね。あ、問題じゃないオーディオね。音ですね。 で、問題は、何ですか、うんね、何なんだろう例えば、正しい絵を選んでくださいとかね。これ、ね質問ですよね。はい。で、コレクトアンサーに、ね、ここに画像を入れましたね。画像を、どれだ、えー 絵を入れます絵はあね。とか、ね、これもね、えー。もとも、えー、準備しておいた絵を 入れるわけですね。はい。はい。ね、これで問題はもう完成です。ね。でも正しい答えなんだっけ、これ。あ、ホテルで働いています。だから、これは違うんだね。ここ、これが、ね、これが答えになるわけですね。 じゃあ違う絵を入れておきます。ね、はい。ね、ホテルで働いています。これが正しい答えで、他の3つが正しくない答えですね。はい。ここ、これは、なんか、うん、答えの説明、なぜそうなるかを説明することもできます。ね。はい。これで問題ができました。見てみましょうか。1つ。 ホテルで働きます。だから、これ。はい、合ってますね。はい、OK です。はい。じゃあ、まず1問できました。じゃあ、次の問題作りますね。はい。えっ、ー、と、これでいいのかなはい。コピーをすると、ね、下にも、同じ問題ができています。 上の問題はここにある。今ちょっと小さくなっていますけど、2番目の問題、これですね。えっ、ー、と、これを、ね、コピーをしたから新しい問題ができました。はい。で、変えましょう。うん、はい、そうです。えっ、ー、と、ここには違う音を入れないといけませんね。ホテルで働いていますじゃなくて、えー ね、レストランで働きます。ね。はい。じゃあ、ね、コレクトアンサー変えますね。はい。消して、レストランで働いている絵を、これかなあ違った。ちゃんと書いておかなきゃダメですね。レストランで働くあれ あれレストランで働いていますわ。<笑>ないですね。まあまあいいや。まあ、これ例ですから。ね。このように作ります。ね、えー。はい。まあ反対にですね、私は例には出していませんけど、絵を見て、あ、今わかりましたかね。新しい問題を作ったんですね。もう一回いきますよ。ね、今このクイズアライズ課題というタイトルの クイズには1、2問あります。3問目を作りますね。はい。種類の違う問題を作ることもできます。逆に、ここに、ね、絵を入れて、問題に絵を入れて、どんな仕事ですか書いて、 コレクトアンサーだから、建設の仕事をしていますとかね、野菜を作っています、ホテルで働いています、あと何だろう、愛護の仕事をしています、これでもいいですよね、は。い オーディオを入れなくても作れます。ね。はい。あ、あと、ここにね、クイズの時間を決められますね。回答する、答える学生の考える時間。ね。はい、30秒ずつ。デフォルトでは、デフォルト、初期設定ですね。最初の設定では30秒ずつになっています。はい。ね。で、これで、ね、問題を全部作ったら、一応見てみますね。はい。 見てみましょう、はい。ホテルで働きますと言ってますから、これですね、はい。レストランで働きます。ここには絵がないですね。しかも同じ絵が2つあるから、これはちょっと変えたほうがいいですね。 やっぱり間違違いいですすねこれも違います最後にねどんな仕事ですかうんこれ何だろう建設の仕事ねまあこのようにして確認をしていいなと思ったらできたなと思ったら終わりです、ね、確認が終わりましたでこれ全部作ったらねセーブトゥマイライブラリはいセーブしましょう はい、できました。はい、ねえー、ここにクイズライズ課題というのができました。で、今、課題はできたけれども、今これにアクセスできる人は誰もいません。そうでしょ、うん、じゃあうん、アサインしないとだめですね。アサイン、うんねこの、このクイズですね。このクイズをアサインします。 で、こっからですね。えっ、ー、と、この左の方ですね。まあ、授業だったら、ああね、クラスで、こうやって、なんかできるんですけど、まあ、宿題ですね。まあ、これもクラスで使うこともできます。必要な人は後で見てみてください。宿題とか課題にするのはこれですよね。うん、give us homework. ね。これを宿題にするわけです。で、マイファーストクラスとあります。これ最初に作った時にあのデフォルト、初期設定でこう出ています。これしかないですね。はい。いくらでもクラスを作ることができます。とにかく、今は、えー、クラスを作らないでホームワークをしていますね。はい。で、いろいろな設定をすることができます。 スタートいつからスタートするか。今日の13時50分。うん。ね。から、うん、終わるのが、この宿題やるのが、いつまでか。えっと、これは、1月17日、一月ぐらいになってますけれども、ね、いくらでも遅くまですることができます。ね。2023年とかね。はい、4月6日までとか。これできます。 で、あとは、ね、ここはもう皆さん必要な人は見てください。ね、えー、音楽を使うかとか、うん、なんかいろいろな設定がありますけど、まああんまり気にならない人はこのまま、これか、アサインアクティビティしてください。はい。で、次の設定はこれ何かというと、もし、 うん学生が50点以下だったら、なんかどうするとか。ね。50点から80点の場合はどうするとか。ね。例えば全然分かっていない人には、なんか動画を見せるとか、そういうことができるんですね。はい。まあ、これもあんまり、今日はやりません。はい。これスキップしましょう。 で、えー、まあいろいろぐーとありますけれども、で、大事なのはこれですね。はい。クラスコードですね。クラスコード。うん。これです。えー、と、この URL ですね。これを、じゃあちょっと試してみましょうか。えっ、ー、と、シークレットウィンド o 開いてみます。 ここにまず接続します。そうすると学生はここにコードを打つんですね。コードがなんだこれだ。これをコピーしてここに貼り付けます。そうするとここに学生は名前を書きますね。 そしてこれをスタートするとクイズが始まるということですね。ねこのシークレットモードでやってみます。ねはいねまあ、さっさとやりますね。 はい、学生が終わったら、ねまあこんな、学生はこんな結果になります。ね、はい、いいでしょうか、はい。で、先生は結果をどうやって見るかと言いますと、ね、アクティビティリスト。ねまあ、普通は最初の画面、ねね。こんな画面になって、こうアクティビティリストを見ると、 ここに一つの結果が出てますね。リザルトが見てみましょう。あ、そうですね。最初やったときは0点だけど、2回目やったときはね、2点ですとかね。ここまで出るんですね。すごいですね。はい。どこを間違えたかも出るのかな まあ、ね、あの、み、多分ここにね、いろんなアベレージとかもいろいろ出るし、いろいろできると思います。はい。はい。じゃあ、これを、ね、Google スライドにつけなければなりませんよね。はい。じゃあ、例えばこれが学生に配っているスライドですね。ね、そしたら、ね、例えば今日の、 の課題です。う, しうか。ね、今日の課題ですと書いておきますね。はい。で、まず接続するところはどこでしたっけこれですよね。zzi.sh。ね。うん。じゃあ、じゃあ例えば。 今日の課題です。ここまで全部選択しますね。選択した後に、これですね。リンク。これを押します。で、ここに貼り付けます。ね。URL を貼り付けます。アップライ。ね。こうすると、学生が見たときに、ここに行くことができます。でも、コードを知らないと入れませんね。 だからこのスライドにコードを書 き, 書きます。えっと。プラスコードが何でしたっけこれですね。DME。これですね。はい。これをコピーして、ここに貼っておきます。 で、授業とかでね、こうやって入るんですよって、一度教えたらね、入れますよね。はい。これですね。これがクラスコードです。入ってみましょう。ね。学生は、まあ、これは例ですけど、スライドを見て、ね、見ています。ね。最後の、授業の最後にね、ね、課題がある。入ります。そして、ここにクラスコードを入力して、こうすると、 あのクイズに行けるとということですね、はい、じゃあちょっとね、あのー、ここまでですね、ここまでやればできるはずですが、まあ、ちょっとね、複雑なんですね、このクイズアライズっていうのは、よくわからないのがあって、何が難しいかっていうと、えー、なんかいと、宿題を出すところと、 問題を作るところを別々に考えないといけないっていうのがちょっと難しいですけれども、私のビデオの通りにやれば、あの、必ずできますので、ちょっとよく見てやってみてください。ね。はい。えー、じゃあ、うん、クイズライズ、ね、の、うん、説明はここまでにします。はい。じゃあ、お疲れ様でした。